나온다자지금우리가볼영상은이번에캡콤에서새로운신작게임들을선보이는온라인프로그램을진행하는데그거를오늘같이볼거예요 캡콤게임사알죠굉장히유명한일본의게임사인데대표작으로는뭐롱맨스트리트파이터같은것들이있죠이번에그런것들이새로운신작시리즈로나온다고합니다아그래대표적으로우리가굉장히좋아하는그런게임도하나있죠공포게임바이오하자드그것도이번에새로운시리즈하나나온대요오늘같이그냥편안한마음으로 유튜브영상보는걸로시간을떼어보도록합시다놀랍게도이거영상보는거자체가광고예요그리고이영상을하나도편집하지않고유튜브에올리는게광고조건이래요정말놀랍죠다음같이봅시다 엄청야심차게준비를많이한것같네요롱맨에그제도방금보였고몬스터헌터도보0카프콘온라인프로그램에요구소방카프콘의타이틀 금기어로자리잡은몬스터헌터저번에한번건드렸다가진짜극한스트레스받고그만뒀었던몬스터헌터하지만이제많은분들의사랑을받고있죠이거왜하는지솔직히나는잘모르겠는데 <웃음> 엄청재밌대잘하는사람들은아씨내가게임실력이없어서그런가다시한번도전해볼까아니사람들하는거보면진짜재밌어보여 근데내가하면아니야시리즈가계속거듭해서나오는거보면은그만큼사람들의인기를많이얻고있다는뜻이겠죠몬스터들도막점점멋있게나오더만뭐야저거용이야 그치이몬스터헌터는뭐야아무기스킨이에요저거 <웃음> 아니왜무기스킨이그냥무기보다더멋없어지는거야하지만고인물들은저런걸좋아하지와무기가경단으로바뀐다고그건못참는다오짤버틱한것도나오네 이정도면은몬스터헌터빼야되나다시한번좀건드려볼까아근데보스보니까다시그마음이들어갔어와내가딱저꼴이날것같아요 계속날라가고차맞고뒤지고수레차로끌려가고음재밌어보이네자업데이트내용은이렇게일정이나오고있네요 이게새로운시리즈라기보다이제추가컨텐츠인거구나 DLC 같은건가무료타이틀업데이트라는데그럼무료인거야오일종의그냥게임업데이트네요의새진짜해자네게임을갖고있는사람들은이거를무료로즐길수있다는거죠 계속무료로업데이트를지속적으로해주는거야지금까지계속그려뭘어 p d a t 는데아니그거는진짜로광고여서가아니라진짜쩌는데그럼돈은어디서벌어쟤 쟤는새어운유저유인만의수입원으로참고 d l 시업데이트아스킨같은거는이제돈받고파는속해주면나 가, 나가타도스킨그냥사격나 新たなアクションや携帯を用いてハンターに対してより凄まじい攻撃を仕掛けてきます。強力なコリュの討伐にぜひ挑戦してください。今日スキンのイベントをガンガンに踏んだもんあんたに何が漢語で言うのか、何が漢語で言うのか、何が漢語で言うの何何何何何何何何何何何何何何 여러분들도광고비받았어요여러분들도광고를도열심이에요저희도광고를광고를광고를광고광고를광고를광고를광고를광고를광고를광고 물론내가그렇게되고싶진않아요 <웃음> 왜냐면지금계속영상에서도나오듯이저몬스터한테처맞는저유저를볼때마다그마음이사라져 이게임은업데이트이게임은이이업데이트내용이나오는게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트이게임은업데이트 先ほどご紹介させていただきました重ね着武器その他にも重ね着装備ジェスチャーポーズ髪型スタンドポーズがたっ本スタイルそろねまたイベントクエストも毎週配信中ですよし、1本ゲームその他アップデートの概要は SNS や公式ウェブサイトでの公開を予定していますので情報更新をお待ちください。 モンスターハンターライズ、サンブレイク、バージョン、1ュは9月29日ル、ボギューレ、ペポバージョン、ジュはシャワー、ジューシャワー、ジューシャワー、ジューシャワー、ジューシャワー、ジューシャワー、ジューシャワー、ライズサンブレイクの情報にご期待ーださいー、ジューシ 잘봤고요다음게임은아바이오하자드빌리지아이건좀주의해서봐야지나도민하산고니치와루구바이오하자드빌리지프로듀서칸다니다게임용사프요2021년5월에발리타바이오하자드빌리지 j a c 경기 o 미치 o Kini, m i c h i 이산윈터즈곰시코곰사 全世界650万本を突破する大ヒットとなりました。バイオハザード。새로운挑戦は、そのビレッジをさらに楽しめる。三つのコンテンツが収録されたウィンターズエクスパンション。そして本編とセットになったバイオハザードビレッジゴールデディションがいよい よ, いよ来月発売されます。いやじゃあ、よじゃいろプレイあご覧ください。 잠깐플레이장면이나왔는데 3DLC, 1000의콘텐츠와5개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3개의콘텐츠와3 그래시리즈팬이라면핫인칭이지인칭이다원래오리지널게임은칭이인칭이잖인칭이핫인칭이이이핫이핫이이이�이이이이인칭 와이것도재밌겠다아바이오하자드는 DLC 가진짜겁나재밌어그저번에방탈출게임도진짜재밌게했잖아요어어떻게 오, 오, 오, 오, 오, 오, 오화장다녹아내리는거봐와소름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 さらに、バイオハザードビレッジが新しいプラットフォームにも登場しますこちらのマックブックプロでも遊べるようになりますーマックブックプロで遊べるバイオハザードビレッジが2022年発売<笑>アップルシリコンに対応したことで繊細なグラフィックをパワフルに表現することができました マックオブはホワーなんでのゲームマナクレナックオブはゲーム1チップや M2 チップを搭載したすべてのマックでプレイ可能です対応機種は公式サイトをご覧ください私たちはより多くの方々にバイオハザードシリーズを楽しんでいただきたいと思っていますそこで今回ニンテンドースイッチクラウドバージョンの配信が決定いたしましたニンテンドースイッチで発売予定のバイオハザードビレッジクラウド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 ニンテンドースイッチでのクラウドバージョンはバイオハザード7バイオハザード RE2, バ イ, ード RE2 バイオハザード RE3 も配信予定バイオハザード7のクラウドバージョンは無期限プレイ版として予想よ新たに登場ですハハハハハハハハたんだ。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 실망시켰던점은거의없었던것같아요와브리버전까지우와진짜나안에아직오소름끼쳐씨내가저자리에생동감넘치게있을거생각하니까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 저얘기는나도들었어들어서알고는있었어 So I won't listen. Coco Caraba, c a 야최근에도생방송에서그런얘기했었거든오그런데드디어또그럴싸한게임이나온것같아요보자로봇과공룡이라니미쳤다좋아이건못참지 もう一度、緊張してる。 いいな。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 poured… maior c t o r ん a 그저특수슈트를입고블랙홀에서나오는공룡을계속싸우는그런내용인가봐요온라인전용그희한해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 範囲内の敵の動きを停止させたりと敵の妨害をするこ で, るこでらんまチームらんどサウナンいんなば新たにブレードが登場しました電磁手裏剣を投げヒットした敵を一時的にまひさせ隙を作ることができますもちろん忘れてはいけないのが彼らです今回の映像で新たに登場した恐竜は襟巻きのような外見の特徴を持つリドホサウルス 遠距離から毒を吐き、ダメージを与えるだけでなくその毒によってフィールドの視界が悪くなり戦闘が困難になりますカルノタウルスは大きな体を持ちますが動きの素早い恐竜です強力な突進や突き上げでプレイヤーを苦しめます最後は体育や能力が異常化した恐竜の変異体ネオソーのネオティラノサウルスですわあ、これも圧倒的な攻撃力を持つ個体となっています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 아니뭔가일본은저런 <웃음> 저런몸동작커뮤니케이션을굉장히좋아해몸을움직이지않고는참을수가없나봐아니 ス<ッ><笑>カスタマイズに使用できるイ<ッ>アイテムやモジュールはとても多くの種類を用意していますので<ッ>日本好みのエグゾスーツを作る楽しさも体験いただけます本作の発売は2023年なります発売に向けて鋭意制作中です楽しみにお待ちください<ッ><ッ>お次は ロッックククマンンンンンンンンンンンエエエググググゼゼゼアアドドドドバババススススココレレレシシシショョョのののーーーァないリリズ多くフにに愛されてるるそナ作品ががンテンドースイイチ、プ年発売うん。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 各シリーズオンラインでの通信対戦やチップトレードなどの通信機能現在製作中です。今作でも皆さんもつなげていきますよ。本当は綺麗に修繕してもらった白衣の話がもう最適が。コンソールゲーム같은것도オンラインここで로서로이렇게ユーザー間でコミュニケーションが可能하게끔개발을하는것같아요、常に開発をはなうん。日本。エグチメジありがとうございました。 그리고그게되고안되고가상당히큰차이거든친구들이랑같이할수있다는것자체가되게좋은장점이죠 <웃음> 광고인줄알았다고요어일단생방송이기는한데 광, 광고는광고입니다 、네、 제가맡은광고요 <웃음> 영상같이봅시다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 お安全にな思い出すかうんいい顔に取れてるじゃないか改めて担当教官のルークだよろしくな 오이게스테이지인가봐뭐지아이제약간오픈월드그런건가오오픈월드에서이렇게 돌아다니다가 n p c 들한테말걸어가지고대결하고그러는건공간 <놀람> 우와그래픽이상승되니까달심너무징그러워하하하하파일늘어나는거봐와거뭐지나지금달심밖에안보여달심왜이렇게멋있냐 、네、 최종버스의빌린와 오뭔데 <웃음> 엥우와폭탄돌리기이런것도있나봐미니게임우와재밌겠다단순히그냥격투게임인것뿐만이아니라약간틀을벗어났네 벗어났다는건약간좀잘못된표현같고뭐가많이추가됐네요아니다이슨진짜개멋있다니까 잘만들었네스크래프트 <웃음> 스크스트스트스트스트스크래프트스크래프트스크래프트스크래스트트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 気合十分で次に熱血力士エドモンド・ホンダです豪快な力技と突進力を武器に戦いますメトロシティに相撲とちゃんこ鍋を楽しめる店相撲ャやエドモンドをオープンさせます<笑>、네、続いて心優しい大自然の戦士ブランカも登場します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 와류왜계속맞기만해빨리반격해케이토비아다트슬로이케리오하나류비가토아라타나히사자자모하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 次は自動実況機能に関する新情報です今回日本語実況にこの方たちに参戦いただきました映像をご覧ください黒川거하実況キャスターの平岩ですよろしくお願いしますなんと開幕ドライブインパクトが噛み合ました技を振らせてリモートなパニッシュカウンター オーバーバドライバースで火力を上げていきますマーンアウト状態ドライブはできないここは後ろに下がって指微デッしっかり当てていくめくらせないまさかのジャンプを決めていく勝負を決めるか至極の一戦勝利しましたまたとない素晴らしい一戦でした 人間界の決闘というものを見つけたらう<笑>全全霊戦ういい。もがいいか分からない。何がいいか分からない。이게뭐야か分からな인거야いいか分から을하는데いいか分から이い이。何がいいか分からない。何がい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 そして解説者にデーモン格下に参戦いただきました。300年以上大相撲を参戦されてきた大ベテランです。格下もプレイヤーの皆さんの試合を盛り上げてくれます。ストリートとかさインターネット放送用機能いねえよ。たちに参戦。オリジナルさんもお見逃げします。心がけて制作しているので、今後の発表も楽しみにお待ちください。続いてはワールドツアーになります。プレイヤーの分身とか主人公はさまざまな師匠に出会い。 ストリートファイトを通じて強くなっていきます<スープ>。どんな師匠から何を学ぶのか、この世界で自分のストーリーを楽しむことができます。<スープ>自分のなキャラクタ ー, ー, ター인인のーだから、イトのの一つの主人公の一つの主人公の一つの主人公の一つのの主人公のの一人公の一つの主人公の一つの主の一つの主人公の一つの一つのの一つの一つのの一つの一つの一つの一つを一つの一つの一のののののの 그러면탈심을스스로로두면내팔다리도늘어나아니왜요즘요즘이아니라캄이커 <뭔람> 스터맨이쏘는이쿠리와다터마이쇼액세서리욕니소비어데리레이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 主人公は、大心をすぐに読めるのは、大心スキルをするのだ。もちろん、ファイトでも使用できますが、ブランカーへ、その、ジョンギことスできるのだはり、네 。<笑><笑>いかがでしょうか世界を旅するストーリーに加え、わ<笑>、これは、カスタマイズなど。 이거는격투게임별로안좋아하는사람들도입문하기되게좋은것같아요이게임은다른게임으로만들어서만들어서만들어서만들어서만들어서만들어서어서만들어서만들어서만들어서만들어서만들어서만 様々な遊びとコミいやーゲームソングゲームイラーラに座ることですぐに気軽にバトルハブマッチを楽しむことができますまるでゲームセンターに来たかのような体験がありますバトルハブ内でトーナメントに参加することも可能ですショップではさまざまなアイテムを用意していますアバターをカスタマイズして楽しみましょう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 楽しみにしていてくださ い, い、ね、最後にこちらの映像をご覧ください<音楽>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 탭콤에서도이런대회를하는군요저는잘몰랐어요대회에대해서어느게임이든세계1위를할수있는실력이있다면돈을벌수있군요환율을따지면4억이라고그러네 続いては、人気タイトルがお求めやすい価格になったセールのご紹介です。東京ゲームショー2021の開催サ記念して、カプコンの人気タイトルが、期間限定でセール実施中ですで。モンスターハンターライズ、サブレイクが、初セールとなって登場。もしオチョセイレ、セールチューでの機会をお見逃しなくノ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 빨리나와라 그래도리엔진의최초수혜자인바이오하자드세븐이는진짜옳지쇠장은우리엔진은쇠장은쇠장은쇠장은쇠장은쇠장은쇠장은 끝났네요그래요자이렇게캡콤온라인프로그램이끝이났네요다들많은사랑부탁드립니다이거는편집없이유튜브에바로올라갈예정이에요자영상다같이봐주셔서정말감사드리고저는이만물러가도록하겠습니다다들수고하셨습니다녹화종료